<笑>とりあえり十二月半ば過ぎましてねもういよいよ心拍とか小白類の定入する時期来てま す, す、ね、特にね消 毒, 消毒せっかくございなんか今やっていい時期ですよね二十倍か三十倍薄、はい、めてと来年虫とかね、うん、病気とかなりにくくなりますんでね、はい、ただし私はか<笑>使えないんですよです、ねうん、金属に、ね、悪影響されますんでね、はい 金属のあるところだったらつかない方がいいと思います。先生は盆栽、うん、棚が鉄で、そう鉄ででき ね, ですね、うん。そう完全に腐ってきますんで。うん、でなんか大概のねそれに類似した薬剤も出てるみたいですよ。 あ、そうなんですか、うん、ちょっと名前忘れたんだけどちょっと皆さ見てたらね三男<笑>、はい、とかっていうのはそういうのってさっきと殺虫にねいいんだ っ, つ っ,、ね、ってちょっとってコメント欄で教えてください、うん、えー、っとね今回はねあの心拍ここにあの心拍三つ用意してるんですけどこれ三つはセットでみんなこうザーッと一本な鉛筆を見たいんみんなこう雪だったこれがねこれだけ模様がついてたははでこれはもう最後の一個なんで、はい あの分身帳に作ろうかなと思ってたんだけど、うん、これもあのこういうふうに曲げてみようかなと思いますはい心拍やってる時にね私の佐藤先生がねちらっと言ったことなんですよそれはねこう曲げる時ね芯を抜いて曲げる芯を抜いて曲げる心拍の中にこう赤っぽい芯が通ってるんです通ってますねもうこのぐらいの太さになるとねこう曲がんないですよこれ 曲げたらどうなるかっていうのはね、やってみます。これはね、さすの11月半ばぐらいに針金かけてます。はい、これはまっすぐの木ね。うん、これどうしようもないんで、こういうふうに曲げました。で、これが最初にやったやつ。これはあのこれまっすぐですよ。それをこう曲げてきた。これはだからその普通に曲げたってことですか。そう。芯を抜かないで曲げた。ああ針金この中にこれ10番か？大丈夫。この太さの針金入ってるんですけど、うん、このレンチでね。 こう、こう曲げて曲がらない、こう太さが。多分ね、一センチ五ミリぐらいかな、これね、二センチじゃないと思う二センチあるか。ぐらいの太さ、うん、このぐらいになっちゃうと、もう曲がらないですよ。曲がんないですよね、これも大体一点五センチぐらい直径がね。これでも、う、ね、手で、ここ曲げてみて。曲がら な, ないですよ、これ。で、その先生の言ったことを思い出しましてね。同じ間ですこれまっすぐ伸びてたやつ。 これ曲がってますね。かなり足元曲がったでしょ、うん、これ。このぐらいに曲げてみようかなと思いうすくむき。なるほど。これはだから芯抜いてるんですか。芯抜いてんのこれこ。こっちは芯 抜, 抜け抜かないで曲げてます。で、かつこれはアルミ線で曲げてますからねお。柔らかいのに。柔らかい方。これ銅線の10番ぐらいです。10番で曲げてもこの曲線なのにんない芯抜きするとこんなに急に曲がると。そう。そうへー。 ただし今まで私あんまりやったことないんですよこ、はいはい、で夏になると結果が出ると思います。枯れるんじゃなくて新芽が抜いててこのまま形が残るかどうか。あこれまだわからない。うん、じゃあこれはまだわからないです。あのどういう形になるか。なるほど。ここまではできるんですよ。はいはいはい、ただね山鳥の木なんか見るとねここ中がうろうろ状になってこうバにくるて。ありますね。 そういうふうにできると思います。これわかんないけど。ただ中がこの路上にクレネてますよこれ、うんで。もう一つですね。あの芯、ー、抜いてやったやつ。まだ。もう一個です。<笑><笑>これ。あ、みんなね新パクになってるけど。はい、心拍玉パク玉みたいな。コケ玉じゃなくて心拍クダ<笑>なってますけど、あのこういうふうにしないとこの足元が曲がらない。あ鉢から抜かない抜かないとね、かとこぶスカッチ曲がらないんですよ。うん。れこれも抜いちゃいます。 これはここ こ, こ, これがねでここ直線だから、うん、あんまり面白みのな い, いなそうと。 でね、これ私の家二階に上がってるんでね階段、はい、んだ段って上がってきたのが一番最初黒いです<笑>ここだけ真っすぐだもうダメだなと思ったんだけどダメ元でこの芯抜いて曲作ってみる、うん、そしたら結構見られる木になったでしょこれそうです、ね、こういうふうにしてもいいからこれでいいかなと思うんですねああここの足元に模様がついただけでこういう見られる木になりますんでねここの木でそれをやってみようと思いますねやってみる でまずねどこからくり抜いていくか線つけてみたんですよ。でこの辺からずっとこう傷つけてって中の赤いシーンを抜いていくと外側だけ残して中は抜いていくとうろ状になります。削ってい く, く？中削っていくんですよ。削ってく。うん ちょっとあとで実際やりますけど、切れ目入れて、しかドリルで削っていきます、な、うんか、うん。で、この辺まで行けばいいかなって、こ, このぐらいだとこう曲がるんでね、はい、ここだともう、もう曲がんないです、これ。 開くんでですよね後から、ね、い玉作りますからとにこれ道傷つけてった方がいいたがかなと思うんでうで、ん、つけてみたです、はいその通りこうっきますから、はい、先につぴちゃんと。 三分の二以上は、この皮が残りますからね、これ、絶対だよね。だから、こう、枝のところ、そぐらなければ、枯れることはないですよ。はい、さっきのやつもね、十一月半ばぐらいにやったんだけど、枯れたところ一つも出てこないから、うん、大丈夫だと思うんです、今。こういうこと、をやってる人いるんですか。いると思う。あのね、ちょっと調べたんだけど、一つだけ載ってた。この親族っていうのやり方は。 ここで曲げたいな、この辺だけ抜いてるね。あ、その一部分だけ。うん。つかそこ。実際にやってる人はだから前の先生はご心配ってあるやつと。お、前の先生はやってたんですね。やってた。はね、うん 変わってるとかだここここだちょっと見えないかなここがしんだとこれんちょもうちょっと広げてみるかな<笑>このまた中の辺にね硬いところがあっ色がちょっと違うんですよそこを取る結構手で削るんです、ね、これでやっちゃったら余分なところまで行っちゃうからね細いしね今度はもうちょっと太くやってみたいなと思うんね素材がないん、ね、で<笑>反対側まで行っちゃうと 枯れち一年ぐらい例てばこれで木が固まってくるた思この白い、うん、とこが、はいはい、こ実際にはやってるんですけどね。<笑> 出てきちょっとここあとビニール巻きますからね、うんはい、結構抜けてきたね。 完全にこうわかるんですよこれ。こう色違うですよこれ。これ死んですこれ。茶色くなってるな。こだこう中までずっと取ってるこの色。色こう硬いんですよこれ。こう取って。少しねうちがえぐり込むように削ってますからね、はい、これ。皮の方にここに中入る。じゃあ中をこう、うん、丸く削っているみたいな。そううろ状ですね。うろ状に、うん、結構だいぶ柔らかくなってきてると思う。こうは。でそうですよ、ね この元から曲がるんでさ、これこれであとひねりも入れられるこれここにすごいですね。それでこれが木が固まればまたこう皮を剥いてきてるさ。針金かけてひねり曲げてからひねりを入れながら形作っていこうかなと思うんです、うん、どちょっともうちょっといきますかね。はい、もうちょっとこの辺がねくるのらいまで行こう。そっちもく る, るね。 じゃあねこ一応ここまで削ってきましたずっと芯が全部は抜けてないけど少しは残ってるけどこのぐらいで大丈夫でしょう抜いちゃったんでこう周りちょっと崩して心拍を作りますから心拍玉ちょっと見ていいですか深さがなかなかねどうだろう半分ぐらいまで半分幹、うん、の半分半分までいってないかな半分いってないと思うただ こ, この曲がるよこれもうちょっといくかなちょっと硬いかな これひねりはももううう完全に入るか入ります、ねうん、もうちょっとくそうですうわすだ<笑>いぶ、ね、<笑><笑>ここ<笑> 柔, 柔らかくなりました ょしまき、あね、うんね、うん、じゃあ。 これをで 巻, 巻いてき ま, すからます。ーのに。あのい。 う、はい、んじゃなくてか植木屋さんあ、うんあたりそうだから角、うん、落としちゃうから。はい 次、ね、この針金かけてきますこういれうこと、うん、溝の中にギブスのの代わり、えー、ギブス<笑>なくても大丈夫だ中にうん。なくてもみだけど、ね、<笑>でね気休め<笑><笑>キワがじゃなくあ できるかな。なくてもいいと思う だ, <笑><笑>だって今あの心拍で曲げるときあんまり操作ってないでしょあるみたい。そうですね。あまり効果ないって言うと傷つくわけだもんね。か背中に入れるじゃないですか針が出て、うん。これなん か, か背中に当たってない感じがしますもんね。これで、ね、休めていいです。<笑>気休めです。<笑>です<笑>曲げる側だよね。外側だよね。 であのラファエア巻いてゴム巻いたけどね、はい、ゴム結構あれ威力あるってことか。 それの間ぐらいの強度はね。これだ。二十に巻いてきます、これ、はい、こういうまっすぐなケア。巻きやすいんだけど。くねくねしてるケは大変だからね。そうそうですね巻くのが。 枝のところは一周回すんです一枝 の, とこはの字にこうやって下げても折れないように八の字に巻いておきますからこれ下げちゃうからねそうですね下げた時に、うん、そのまま上から下に降りていって二周目を巻く二重 に, になるただったらは助けどだから巻脇が反対になっちゃうで、ね、ここが一回巻いてあるから中に水入っていかないと思うな、ね、なるほど下から普通巻いていくからね、はいはい、二重に巻いてるからこれは フィニールテープは夏はやらないほうがいいと。夏場は。漏<笑>れちゃうので、こっちにください。今は結構ね、つ、椿とか、え、ぞきでもいいと思うよ、これ。それは。これ粘着テープ。ーー最後だけ粘着テープ。うん、それだけで。大丈夫ですか。大丈夫です。あの、ここ上、上針りがね、巻いちゃうから。なるほど。ここまでできました。はい でこれ針金をかけてって右に模様つけますうん 3.5mm3.5mm こうこを巻いたんだね、うん、こっちを切るな木かこうね刺さないで巻く時ね、はい、これ長く出すん、ね、でそこになるほどでこれ一番最初はちょっとピッチ狭くしちゃうの、はい、そうすると こ, これで利くんだから 細かくいきますこれ。はい。細かくして。ここはね、四十五度じゃなくていいですから。はい。ここで曲がらなかったらこうもう一本入れますから入ります。曲がるのか。 はい、これはあれよねちょっとこうひねりを入れながら曲げていきますから、はい、こは針金締まっていくんで巻いた方向にちょっとひねりを入れて下さ ワンピッチぐらい1つワンピッチチいいつ細かいもてます こ, こ, かうんこれだいぶひねり入ってること、はい。 うん、おこっっちゃううーんなるほどこわっ結構曲がるねこれね。<笑> こっごったご<笑>お大丈夫柔かいよ、<笑>手で曲がっちゃうすごい。<笑> 普通にいくまで、あんなもわかんないですもんね。うん、いいねうしんどくと、これだけはわかんないからね。ただ、これを、お話をしたときあんまりお勧めはできないって言です。<笑>まあ、枯れる。枯れることはない、これ。いや、でも、そう言っちゃうと、あの、真似した人は枯らしちゃうかもしれないんで、ね。<笑>これ、真似しないでほしいね。<笑>真似しないでほし い, 結果出てない、まだ。今のところ、先生は枯れてない。うん、今のところ、枯れてない、1ヶ月半経ってるんだよね。1ヶ月半。うん、なので。 えー、皆さんは結果を待ってからやってるわ、うん、そうそうそう結果が出てからなんでいいと思う、ね、こういうねチャレンジも体に続けていると枯<笑>れてもいいような木やった方がいいですよ最初はもしやるんだったらね最初ねもう本当どうしようもない木ですよね、うん、どうしようもない木で成功したらまた次のやり合いだからそうそうそうここねちょっと抜けが足んなかったな 怖い<笑><笑>ちょっとがすぎかな<笑><笑><笑><笑>やっぱり こ, れここでも大変だよこれ<笑>。 ここ切って落としないもんね。ミシミシになってますけどね<笑>。やっぱり一センチ以上だと難しい中は曲げんなね。幹のって曲げたりするん の, の太さが。うん、強い。効かないもああるみただ、ね、これ。上の方法が逆に曲がらないと。<笑>効かないだから縛っていくしかないなこれ。ここが抜けてなかったああ、うん。ここも結構欲しいもんね。抜けてないんですか。芯が抜けてない。さ、う、ら、んうん、に。 ってます一回ちょっとんでやるるかかくなながらもうっしよ う, かなもうにしようかながこうっゃうこう、はいにけん。 ここできました<笑>もうちょっと細かかくくけけけれ本目のの針針金金先端だけ先端だけ、うん、ざりだすごい曲がるもんですね。<笑> 曲がるもんだな<笑>外してねシャリー入れてどのぐらいそれの傷がみたいなうんそうそ多分ねあ枝はあんまり軽なと思うで木がどういうふうに固まるかなんでこれでもうフラフラしてて駄目だから ね, ね木が固まればね 木が固まって、で、それをかっこよく自然に見せれるか。ところまでが、うん。これは畑の木だから、あの白いところが柔らかいからね。なんか固まればね、出荷接着剤を入れちゃう か, 分か。うん、<笑>まあ、どうなるかっていうところですね、うん。何の特徴もない木でしたからね、最初ね。そう、もう、あの、まっすぐでどうしようもない木。ただ、こうチャットできればね、やった方がいいと思います。じ、ね、ちょっと完成までお待ちください。うん、はい。 ここがねここまだもうちょっとあとで模様つけた第一作目はこれそうですね一作目は細くい正直細かい針金をね細、ね、かけても い, いう針金入れれば細かい模様つけたかいで入れていけないだってこの木は今やったことはこの下の方に模様をつけただけだこれそこに模様つけただけ下の方 ね,、まあ、ねこっちはあんまりいじってないからねそうですねスーッと置いて一本でずーッとなってる木なんかをこう作ったらいいかもわかんないですよ、ねうん、成。 完成とということで、うん、一応今外一結構作ってん、ね、いいからね。ね。場 所, が、ね、場所取るとだならかこれうあの審判家で今やってる人多いと思うんだけど、はい。このまずねこう足元に一曲つけたいわけこれ。そうですね 木がし下へって言うと、うんうん、ここにぶつかっちゃってねこの辺に燃え作れないから一回抜くの、はいはい、でコ玉じゃなくて新木玉作って<笑>こうやって上の方うだからちょっとスジを取してね毎時 い, いいんだからまあ芯抜きっていうちょっと特殊な方法だったけど、うん、結構太い幹でも曲げることができるとるなんかコツというか注意することありますか芯抜くときにコツはねあのどこが芯だかってわかんないとそれ抜けないから。 あなるほど削っていくと中が赤くちょっとねこ こ, こ, こう色が変わったでしょこれこれこの赤いと こ, これが芯だからこれをどこまで残すか例えばここで曲げたんだったらここだけ抜いても曲がると思うこれなるほどこ赤いとここれ抜かないとダメですでこれずっと辿っていけばいいんだからこれもねもうこのまま こ, ここがダメなんだから こ,、ね、ここから曲げようかなと思ってちょっと、ね、赤いところ取ってみす。なるほど もっと曲げたいなだったらやってみてもいいかないい、ね、今の時は自分の責任です<笑>何この方法は、うん、あんま進めてはいない実際にね前もやったことあるんだけど、はい、もっと太い木根っこまでやってたらダメなことあるからねあそうですか多分これは大丈夫だと思うこれやっぱシャリと一緒で根元までやんないほうがいい根元腰元のギリギリで止めたほうがいいってそうきっとこの辺で止めたほうがいいですよ、うん そうだね、ギリギリで止めた方がいい赤いから回はこというのもあるっぽいです。<笑> なんとなく、じゃあ、作っていこうかなと思あと、車輪ですね。車輪ですね。ということで、うん、こ, こ, この辺で、はい、自己責任でね。そうです。まあ、やるんだっ<笑>自己責任。自己責任で、ね、<笑>皆さん。そう、で、どうしようもないけどね、足元に一曲作りをつけたいっつったら、やった方がいいと思います。そうですね。うん。わかりました。以上です。以上です、はい。はい、ありがとうございました。先生、年末年始は。 年末年始は家にいるよ。帰ってくるんですか。え息子さんとか息子、娘さん、息子。うん、仕事の人じは来ると思うんだ。うん、長男はね、三十一日まで仕事だなって。ああ、そうです。一<笑>日あたり来るとはね。氷川神社をお参りいくね。氷川神社で商売繁盛買ってきます、ねいいね。商売繁盛？うん。今年十日町行った？行ったことないです。行ったことない？はい。結構店出てたすよ。十日町行ってきた。 熊手とか売ってる。熊手、あの小さなやつ、ジジンなんかで売ってるやつさ。こって歩いてる人いました。ち、この、この、このまで、ね。千五百円とかって言ってた、ね。飛行神社ですか。飛行神社、うん。だいぶ去年あたりは店出てなかったからね。経、う、済、ん、の中に熊手屋さんが出てるぐらいだった。今年はね。あの、参道ずっと出てたよ。だから、そういうのとかも、一人で行くじゃないですか、僕。うん。そういう時寂しいですね。ちょっと。一人の方がいい、いいと思うよ。<笑> で自分のうに ね, っ ね,、うん、でねあそこのね氷川神社の参道のうんと二の鳥居かあそこはね前図書館だったんだけど。うん<笑> あ, ビビあそこに、あの小江戸ビールあってきたあれビビビビですよっていううう、建物でで。すよね。そそあの中円だってた野野菜菜もっみたた。いですね。あ、う、い、ん、なみうこおいしかったよ。 コエトビール飲みに行こうかな、寒いかでも。<笑>うち買っててね、セガレット行ったから、違うなとか。なるほど。え帰ってきて飲んで。やっぱあれ芋の味がちょっとするね。うん。僕は芋のが好きですね。うん、好きだよ、ね。あれ、いろんなのあるんだ。いろんなのあります。芋、芋のやつ美味しかったよ。小江戸ビールさん、ね。もうね。週末やってるかな、あすかな、買ってなかった、ね。<笑><笑>ぜひ飲みましょうか。<笑>